日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちら私が通勤で使う駅の近くにあるあんこを使ったスイーツが美味しいお店が最近、まあ、最近では今年オープンしたのですずっと気になってたんですけどつい先日ようやく行くことができましたのでそちらの商品を食べていきたいと思いますまずこちらがおはぎ大福とあんころ餅あんクロワッサン一方はバターと生クリーム さらにあんばたどら焼きと粒あんどれんどれも美味しそうですねではまずはまずこのシンプルな見た目の大福から食べていきたいと思います下 の, 下の部分がくっついちゃってらあららお、あブロブロ悲劇を避けてはめましておお中のあんこがぎっしり美味しそうですねではいただきます チャンネル登録よろしくお願いします<笑>和菓子いやあんこの専門店の力いかがかしら本当にすごいと思いましたうん、うん、ここまで美味しくさっぱりとしたあんこってなかなかないと思いますそれにあんころ餅ちがまず優しく包んでくれ て, 大福も来てあ さらにはクロワッサンが会計途中に出てきた時はびっくりしましたけどドラ焼きももっちりとしていて某猫型ロボットもきっと満足するような味だと思いますおはぎは甘さだけじゃなく香ばしさもありますねきな粉ももちろん香ばしくて美味しいんですけど黒ごまが特にバリバリカリカリとしているのが本当にたまりませんんもっと多くの人に食べてもらいたいなとそう 心から思える和菓子たたちでしますけどごちそうさままでした、ま、ずあんこについてなんですけどどれもさっぱりとしたホクホクとしたホクホクする食感もある感じられるほどよい甘さの美味しいあんこでしたやっぱり二個、うん、豆あんこ棒というお店の名前に出すだけのことはありますでその上でこのまずはこはあんころ餅と大福は もちっとした食感のとあんこのさっぱりとした甘さは本当にいつも以上に美味しく感じましたでカフェオレ大福あれ大福っていう名前じゃなかったかな何だろう違う名前つけたんですけどあ忘れたもう調べて、えー、自枠で出しておきますので、ね、その辺はご了承くださいはカフェオレ大福が一番人気ということですがちょっとカリッとした何かの食感と苦味もあって甘いだけではない美味しさを味わうことができました 抹茶も結構方向でしたねあんこの餅で続いての粒あんとあんバターのどら焼きこれらは<笑>もっちりとした食感の生地とあんこの甘さ先ほど話したあんこの味がよく合っていましたでバターが入るとさらにコクも入っていますねただ単にあんバターにしているだけではないようですそして残るクロワッサン生クリームと これ実はなんか他の商品があって会計やってる時にフッと出てきてなんか商品置いてきますねって置いてきてでそこで自分がもしいただけるのでしたらこれクロワッサンもくださいって言ったら快く売ってくださいましたほんだので出来立てを食べることができたんですねありがとうございますもう出来立てとことあるのがクロワッサンがかなりサクサクとした食感で中のあんことよく合っていましたた食パンとかででも合うんですけどそれはまた違った 何層にもなっていることによる味の合い深さがありますねさらにバターの方はそう当然コクが 先, 先ほどのあんバターとあんバタードライと同じようにあるんですけど生クリームの方も少しバターが使われてるのかなちょっとただ甘いとかさっぱりしてるのではなく少しコクのある味わいでしたなのでその生クリームが一番印象に残っていおいしかったので今回の代表としてご点度させていただきますご視聴ありがとうございました